よいしょ。どんどん混ざっても<笑>。はい。四つのコップに。同じくらいの量のね、水が入っています。ここに今から赤緑。赤緑赤緑。というように色をつけていきます。ね。 ず つ, ずつ作っています。ギリギリまで水を入れていきます。全部、はい。全部入れて。これでね、同じ色のコップが2個ずつできました。 今からの セ, ロハンセロハンを使ってこの緑のコップの上に赤いコップを重ねていきますここがねちょっと腕の見せ所なのでさあこれで引き抜くとあこれセロハン抜いていくんですけどもどうなる と思いますかね。実際に引いていきますね。はい。まあ混ざらないんですね。こっちの方もう一セットの方を同じようにね重ねていきますね。よし。よいしょ。まあこれで。 同じようになったんですけどもこっち側セロハン引いていきますいきますよ引き抜くと同じなのにこっち側はどんどん混ざっても一色になりましたねっていうマジックでしたはいいじゃあ種明かしととうことで これ実はこっち側はね上が水で下は砂糖水だったんですねこっち混ざっちゃった方ちょっと見づらい分かりづらいですけどももともと上にあったのが砂糖水で下の方はただの水だったわけですねさあそれで何でこんなに違いが出るのかというとまあ密度の関係ですね砂糖水の方が密度が大きい高いのでこっち側 まあ、密度が高いってことは重いってことなのですぐにね混ざっちゃうんですけどもこっちは水が上だったので、えっと、重い方が下にあるので今このような状態が保てているんですけどもここからどんどん時間をね置いていくとこちら側も熱運動によって混ざってこれと同じような色になっていくわけです以上です。